お花紙とセロテープを使って、藤の花を超簡単にたくさん作りましょう。まず、緑のお花紙を2枚重ねにして、八つ折りの屏風折りにします。これを半分に折って、輪になっている方から葉っぱの形に切ります。一部は切り離さずに残しておいてください。 真ん中のところをワイヤーで留めます折り山をつぶすように葉っぱを開いてワイヤーが隠れるように半分に折れば藤の葉っぱの出来上がりですたくさん作って藤棚にする場合は八つ折りの型紙を作っておきましょうあっという間に屏風折りができます 屏風折りにした後は全く同じ作り方で作っていきます花にする藤色のお花紙を7、8枚重ね半分に折ってはさえていきましょう分 1⅛ になったところで半分に折り真ん中で切りますそれを分 1Ⅲ に折って 真四角に近い形にします下に紙などを敷いてハサミで三角形に切っていきますこれで花と葉っぱの用意ができました大きな風呂敷などの上に三角形に切った藤色のお花紙を広げます重なっているところはできるだけほぐして 風呂敷を持ち上げ真ん中に寄せますセロテープを長く切り取りお花紙に押し付けます強く引っ張り余分なお花紙を落としたら腫れていない部分にもう一度くっつけたり塊になっているところを落としたりします同じ要領で何本も作ります 作り終えたら葉っぱと組み合わせていきます並べてみて花房の長さを決めたら上の部分をハサミで切り揃えていきますセロテープで貼っていない方を上にして置いていきましょう長さが決まったら広げた葉っぱの内側にセロテープで貼っていきます 葉っぱを半分に折ればこれで藤の花房の出来上がりですとっても簡単にできますのでたくさん作っていろいろなところに飾ってみましょう